今日もハワイの気持ちいい海を遠くの方に見ながら、気持ちいいストレッチ一緒にやっていきましょう。今日のストレッチは、うんちょっと腰が痛いかなっていう時に、ささっとやっていただきたい。簡単にできるストレッチです。はい、それでは行きますね。はい、それでは足を開きますね。で開いて手をこの足の下に、 置きますでこの手をね足の下にずっと通して手のひら上に向けちゃいましょうで足の先がね掴める方はこうやって触っていきます掴めなかったら手のひら上のままで結構ですそのまま腰がね丸まってしまいがちなんですがこうやってね腰が丸まってしまいがちなるべくおへそを突き出すようにして背骨をまっすぐできるところまで伸ばしますで吐きながら その背骨まっすぐなまま前の方に行きましょうで手がねこの両足つかめればつかんでいきますつかめなくて手のひら天井のままでも全然いいですよ吐いてふーっとお腹をこの足の間に入れていくようなイメージふーっと頭の力もね抜いて床眺めてみましょうふーっとしていくと 股関節もほぐれてお尻もほぐれて、そして。腰の後ろ、腰の後ろも気持ちよく伸びてるのを感じます。この腰の下の方ですね。このこの辺、この腰の下の方、仙骨のちょっと上あたりが気持ちよく伸びてるのを感じていきます。で、ふーっと長く口から息吐きながらもうね。上半身の力全部脱力しちゃいましょう。 ふうとしていきますただこれだけもしねもうちょっと動くのが好きな方は吸ってちょっと体を起こして吐いてふーっと吸ってちょっと体を起こして吐いて吸ってちょっと体を起こして吐いてふーっとしていきましょう決して無理しないで自分の気持ちいい範囲、はい 痛もでねあ腰が伸びてるお尻が伸びてるってそうやって楽しめる範囲それでやっていきましょうはい力を抜いてゆっくりと起き上がっていきましょうはいそしたらね最後は両手後ろで組んで胸一回開きます吸って胸にしっかり呼吸入れて肩甲骨ぐーっと背中で寄せます。 はい、いかか。がだったでしょうかこのね簡単なストレッチなんですけどとっても腰が伸びてお尻と股関節もほぐれるので本当にね腰痛が良くなる方とっても多いですよ。是非お時間ある時に1分あったらやれるストレッチなので是非やってみてください。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 それではまた。